自分ののバイクのハンドル操作に違和感を感をじた時はハンドルのポジションを変えてみてはどうでしょうか左右が連結しているいわゆるバーハンドルならば若干の変更が可能です左右が独立したセパレートハンドルは可動域が限定されている場合もあるので今回のやり方ではできませんハンドルの調整はこの4本のネジを緩めることで行います 完全に取り外す必要はありませんけども、ハンドルが動く程度に緩 め, 緩めておけば、えー、OK です。えー、ネジの、えー、サイズや、えー、形状、これは六角レン チ, レンチを使うナットが使ってありますけども、それも様々ですので、えー、ご自分の車種に合わせてください。車種によっては、えー、このような、えー、プラスチックのネジにネジのカバ ー,、えー、飾り蓋ですねが付いていることがあります。そんな時は、こういった先端が細いツールで、こう こじって外しますけどもここはプラスチックでできている場合が多いので傷をつけないように慎重に作業してそれで緩めますもうすでに荒方緩んでます若干動く程度 OK、です調整は今肘が突っ張った状態ですけどもこれをだんだん肘が適度に曲がる位置まで戻この場合は前の方に自分側に倒していきます。はいう状態、はいそうですね、をリラックスさせてペダル腰の位置はペダルが楽に操作できる位置にまで来たらそこが大体ご自分の適正なポジションだというふうに考えてください。 こここままできたらら、えー、ハンドルから手を離します、えー、この時重要なのはあまりハンドルがグラグラしちゃって、えー、固定できないほどネジを緩めてしまうと、えー、具合が悪いので、えー、あくまで、えー、ちょっと力を入れればハンドルが動く程度にしておいてください、えー、なお調整範囲は、えー、ホースや、えー、ワイヤー類にストレスがかからない範囲です えー、まあ本当に微調整え今回ちょっと大げさに大きく動かしてますが基本的には微調整ということで位置が決まったらえ締め付けて終わりです締め付ける時は進行方向前側のネジ2つこれをまず先に締めてくださいえ細いネジですから狂ったような力で締める必要はありませんがえとりあえず前側をしっかりと締めます次に 後ろ側のネジを仕上げていきますで。最後は、えー、対角線上に、えー、同じトルク、えー、サービスマニュアルとトルクレンチを持っていれば、えー、そのトルクで締 め, る締 め, る締めてほしいのですけどない場合は、えー、短めのアームで強い力を加えてもハンドルが動かない程度に、えー、4つを揃えて。 閉めてください。はい、これで作業は終わりです。